こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第9回、期間。今回が線と点についてお話しします。では行きましょう。では皆さん、今週の課題のテーマが、えっと、期間です。期化は何かというと、まあ、あの、皆様、まあ、A に関するですね、A で表す問題の話っていうのがなります。まあ、主に、えっと、 点と線と円とあと三角と四角ポリゴンの、えっと、プログラミングでの計算についてはこの今週の課題で話しますまああの機械の問題が、えっと、考えるのは楽しいですがえっとプログラミングすることがまあちょっとめんどくさいなので、えっと、頑張りましょうぜひあとプログラミングを始まる前にしっかりえっと ペイント、紙で、えっと、ま、か、問題を、えっと、理解したかどうかをチェックしてください。いきなりプログラミングし始まると、ま、バグ祭りなので、気をつけてください。では、ちょっとなんかアイディアとしてどんな課題かというと、例えば、えっと、これはなんか、あるところで出た問題なんですが、あの、資格がいくつかが入力できていて、 で、その四角をつながる線分を、えっ、ー、と、小、あと一番短いサイズを、えー、と返してきてください。例えばこの場合だと、これとこれをつないで、で、こことここをつないで、で、この線分の長さとこの線分の長さを足して返すことです。ですね。で、えっ、ー、と、じゃあこれはどうやって解くのかですね。 まずは、す、え、べ、ー、ての四角の間に、えー、と距離を、えー、と計算しないといけない。その距離を計算するには、例えばこの四角で点、えー、の4つに分けて、でそれぞれの点に対して、こうこの四角のそれぞれの線分の距離。でそれはなんか今回を説明するアゴリスムがあります。 で、これを4つ、なんかけ× 4十6を計算すると、一番短い距離を計算することができます。まあ、もっと早く計算することができますが、まあこの、この形でっと四 4×4、四オフ十6で計算します。では、あの、四角の数が少なければ、これは十分ですね。で、すべての四角の間にお互いの距離を計算すると、次にそのデータをグラフにするんですね。 だから、なんか、こことここの距離と、こことここの距離と、こことここの距離。なぜかというと、なんかその、全部を繋がる線分の、あと、最小距離を計算しないといけない。で、その最小距離をどう見つかるかというと、まあ、次は MST。前回のクラスで勉強した MST で、どの四角とどの四角を繋がるのかを計算して、その長さを足すことです。なので、あの、これはね、多く、あとその、 の問題は多くこんな感じですねまず、結果でデータを処理して、で、その処理した後に、まあ、普通のアグリスム探索法とか、あの計画法とか、あと、なんか、グラフとかで解くことがあります。まあ、今回、今週が主に、なんかその、データ、なんか、喫茶のデータを計算することだけで、なんか、問題が止まるけど、まあ、難しい方の問題が、あと、他のアオグリスムと訓練することがあります。 で、えっ、ー、と、喫下の問題を解く、えー、ときに、気をつけないといけないところが2つあります。1つは、えっ、ー、と、特別なケース、川のケース。川のケースはね、結構あります、期間の問題で。あの、気をつけないといけないが、なんか、複数の点が同じ場所に、えっ、ー、と、落ちてしまうとことか、あと、なんか、あと、線を計算してしなさいとかって書いてるのに、点が強線です。ですね。 あの今回が点が強制であるかどうかの判定を説明します。あと、例えば角度を計算するときによく、それは単を計算しますが、あの、線がたつの場合だと単が無限になるので、えっと、ディビジョン o 0になってしまいます。気をつけてください。あとは、なんか並列の線でなんかその線の つながるところを、なんかその交差を計算してくださいって い, うっていう問題なんですけど、線は実際に並列になっているとかですね。線の交差、線分の交差を計算するときに、なんかその交差のところがその線分の最初の点になるとか、いろいろいくつかありますので、あの、こーよーな形ーしっかり考えてアルゴリズムを実装してください。 あとはね、なんかその丸め、丸目合差が結構問題になります。ですね。あの、まあ、基下の問題が、あとその、なんていう、フローティングポイントの、あの、計算が必要なので、それを気をつけないと、丸目合差に、えっと、ワンガイアンスに似てしまいますので、気をつけてください。まあ、できるだけアルゴリズムを、あの、整数で実装してください。返事が、 フローティングポイントにしないといけないときだと、まあ、最後の最後の最後にフローティングポイントを入れてください。できるだけセンス、えっと、整数で計算しましょう。で、えっ、ー、と、フローティングポイントで計算するときにダブルあるいはダングダブルを使ってください。あの、2つのフローティングポイントを比較するときに、 なんか、この形ではなく、例えば、フローティングポイント1イコールフォーイントポイント2の場合だと、丸め誤差で、これはフォースになる、同じでもこれはフォースになる可能性があります。ですので、えー、と計算方法はこんな感じです。えっ、ー、と、丸めなんか、フローティング 1- マイナスフローティング2、えっ、ー、と、アンダー EPS。で、EPS がこのちっちゃい数字。まあ、これは例なんですけど、少なくともなんか10のマイナス9なんですけど、 問題によっては、これはもっと小さくする必要があります。あとは、計算するときに、できるだけ割り算を避けましょう。ですね。割り算が丸目誤差を導入する方法なので、割り算よりできるだけなんか掛け算を使いましょう。はい。えー、っと、ま、この2つの問題を気をつけるために、今回の、まあ、 えっ、ー、と、なんていう、その、教科書の、あと、コードをしっかり見てください。その学ばにアップしてい、されています。では、あと、点のデータ構造を見てみましょう。点のデータ構造が、まあ、C++ の場合だと、インストラクトを使いたい。ですね。で、XY。まあ、できるだけ、整数の XY と、それともダブルの XY ですね。で、なんか、それを初期化。初期化は00で初期化して、で、なんか、あと、 任意の値で初期化することは、ま、こんな感じになります。これは、ま、とても簡単なエストラクトで。もう少し、あと、このエストラクトを拡張すると、えっ、ー、と、このエストラクトに、えっと、比較のオペレーターを導入することもできます。例えば、こうな、こういう風うなプログラミングをすると、えっ、ー、と、ポイント X、えっと、イクアウンダー、ポイント Y にすると、まあ、こんな感じですね。i イコール B にすると、 このイコールが普通のイコールじゃなくて、さっき説明したのイコールでやります。これはね、なんかそういうふあとタイプを、なんかそのオペレーターをオーバーローディングって言いますね。なんかオーバーローディングすると、オペレーターを実装するときに違う計算をされるので、とても便利なプログラミングのコツです。ぜひやってみてください。 特に相当の時にこれは便利ですね。では、あと、点と点の距離ですね。点と点の距離が主に使うのは、エクリード距離とタクシカブ距離、マハンタン距離ですね。エクリード距離は皆さん、なんかその、高校で勉強したことあると思いますが、えっと、x かける x プラス y かける y 割りの二乗根ですね。 だけど、ここを見てる通りに、スクエアルートはここに取ってないんですね。なんでスクエアルートを取ってないかっていうと、あの必要はないときに 取, り、ま、取らない、取らなくていいんですよね。なんかその丸目合奏を避けるため。なんかただ、あの、その、距離は返さなくていいとき、ただなんか、どっちが遠い、どっちが近いを知りたいだけなので、えっ、ー、と、この距離、なんかその、スクエアルートを取らない距離を使っても問題はありません。 あとは、まあ、ハンタンディスタンス。まあ、一部の問題は、特にグリードの問題が、まあ、ハンタンディスタンスを使うことが多いんですね。まあ、ハンタンディスタンスが、なんかその斜めの距離じゃなくて、縦の距離プラス、えっと、横の距離です。で、その時には、まあ、こういうような感じで、えっと、計算します。次のは、ポイントのあと回転ですね。あの、たまにポイントを回転したい時があります。あの、その、 えっ、ー、と、なんかその、機間のオブジェクトを回転する上で、えっ、ー、と、計算がやりやすくすることがありますので、それはぜひ、あの、覚えておきましょう。で、回転が、まあ、あの、こういうふうな、えっ、ー、と、行列の計算で、まあ、ポイントの回転をすることができます。なんか、テッタで、えっ、ー、と、回転したいときだと、まあ、こういうふうな計算をされます。あと、なんか、degree と radian を、 えっと、混ぜないように気をつけてください。どちらかに統一しましょう。では、次は、ま、線がもう、なんかよく、あの、知らないと、なんか、気化の問題ができないので、まず、線のデータ構造を考えるんですね。線のデータ構造は、実はいくつかがあります。どういうふうに線を表現するによっては、データ構造を少し変わりますね。あの、多分ここで勉強するのは、多分この真ん中なんですが、あの、気化に一番、 使 い, やす使いやすいのはこれです。a かける x プラス b かける y プラス c まあ線が何かというとある点とその点の角度が線を定義されますですね。だからまあこれを考えます。x と y があってでその m がその角度が表してでその c がなんかその0をカットするところとなります。で x を変わると y が変わります。ここも x を変わると y が変わりますですね。 あともう一つのデータ構造が二つの点、二つの点から線を引くことができる。だからデータ構造で x0, x x y0 と x1, y3 を保存することもできます。入力はほとんど入力の、あとデータ入力はほとんどこの場、この形で書いてありますので、この三つの形で、ま例えば三つ目から二つ目、三つ目から一つ目の変更することは大事ですね。 これは、ま、この関数ですね。なんか、二つの点から線に、えっと、書き換える関数となります。では、あと、二つの線が同じかどうかを判定したいですね。二つの線が同じかどうかを判定するには、ま、そのデータ構造によっては変わります。例えば、ax プラス by イコール c の場合だと、 あとまず、A と B と C が同じければ、この2つの線が同じです。A と B が同じだけで同じければ、その2つの線が並列線になります。だから、なんか、R-Parallel の関数と R-Same の関数を両方定義しました。R-Parallel が A と B を比較する。R-Same が Parallel と C を比較します。 あとは点の、えっと線の交差をか計算したいですね。線の交差を計算するには、まあ、えっと、交差点が、えっと、X、XL と Y、XY と YI とすると、A、えっと、線1と線2の交差点が、この二つの数式をと同じすることと同じ意味ですね。だから、なんか A1、B1、C1 の A2、B2、C2 と、なんか、XI と YI が同じだと、まあ、これは交差点となります。ですね。で、<笑>あの、まあ、その、並列を、まあ、あとその、交差点を計算するときに、まず並列であるかどうかをチェックするんですね。並列だと交差点が存在しない。で、並列じゃなければ、交差点の X はこの数式で計算できます。 ただし、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、なんかその、b が0の場合ですね。つまり、えっ、ー、と、どちらの線が立っている場合だと、これは、えっ、ー、と、0割になってしまう可能性がありますので、y を計算するときに、えっ、ー、と、気をつけないといけないですね。この部分のところです。では、次は、 えっと、線分とベクトルについてお話します。まあ、線と線分が、の違いが、線分が、えっと、はめの点と終わりの点があります。で、ベクトルが、まあ、あの、実層から考えると、えっと、線分ですね。だったですし、えっと、一つの点が、線分の一つの点が00で、もう一つの点が、まあ、普通の点ですね。で、ベクトルが、なんかその方向、 とか、距離とか、速度、速度とかでよく表すために使われる。ですね。あと、ベクタルの長さは、えっと、1っていうことが多いです。えっと、長、ベクタルの長さが1で、で、ベクタルの距離が別の、なんか、スカラで、えっと、ま、登録する、されることがあります。でベクタルが xy で、で、えっと、中ベクタル ab が、なんかそういうふうな感じになります。 スケールが、あの、ベクターを大きくすることですね。S にか、スカラ S に、ベクトルのサイズをかけることがあります。で、translate が、ベクタルを、なんか、2つのベクタルを足すことですね。これは、まあ、作動でよく使われます。で、えっと、一番最初の紹介問題だったんですが、えっと、知りたいのは、r 点と、あと線分の、えっと、距離を計算したい。それは、どの計算があったかというと、 まずその線分を線にして、で、その点と線の距離。点と線の距離は、ま、この、えっと、まっすぐの距離。なんかその、ライトアングルになります。で、えっと、この C と B の距離を計算して、P と B の計算することができます。まあ、あの、この C が A と B の中に入ってないと、P とこの線分の距離が計算するしやすいですよね。A の距離と B の距離の一番短いです。 ただし、例えば P がここにある場合だと、あの、この、これを計算しないといけないですね。で、この計算、この詞の計算方法が、まず、えっ、ー、と、A から P の距離を計算して、で、その AP の AB のプロジェクションを、えー、と計算しないといけないですね。これは、まあ、あの、ドット席で計算することができます。で、えっ、ー、と、その今日、えっ、ー、と、 その A と C の距離によっては、まあえー、と C が AB の中であるかどうかを判定することができます。プログラムがまあこんな感じです。まず、ドット積 と,、えー、とノルムのヘ、えー、ローパー関数を作ります。で、えー、とポイント、点 P と AB の,、A B のえー、と線分を定義します。で、その C も、C は、えー、AB 線分と P のえっ、ー、を まああのー、一番近い点となります。じゃあ、まず AP、先の AP を計算して、なんか AP のベクトルを計算して、で、えっと、AP と AB のド ッ, トドット、ドット積を計算します。これはなんか U、その、こちらの距離となりますですね。で、その U の距離が、えっと、C をなんかその、 AB とかける U。で、距離が P と C の距離となります。まあ、これはあと点と線の距離となります。で、と点の線分の距離が、まあ、先の点の線、点と 線,、えっと、の線を計算して、その後 U のえっとサイズを計算します。U が0より小さければ、P がえっとここにあります。だから、 えっと、なんか C はここにあります。だから P と A の距離を計算します。U が1より大きければ P が B に近いので P と B の距離を計算します。で、それは P と C の距離をえっと開始します。はい。えー、っと、ま、えーえー、皆さん、あの、ぜひ、あの、点と線と点の線分の、あの、交差とか、なんかその、近い点を、距離を と試してみてください。とても重要な計算になります。では、と今回のとビデオはここまでです。次回のビデオが、あとあと 三, 角と三角と円についてお話しします。